皆様こんにちは PPN の時間がやってまいりました早速なんですがパンを奪い合う猿が見つかったという情報が入ってまいりましたえ実況映像とともにまずはこちらをご覧くださいさあおやつを奪い合うのを見かねた飼い主がもう一つ差し伸べて平和な時間が訪れましたこれで仲良く。 平和におやつの時間が過ぎ去るのかと思いきや、ちょっと様子が変だぞ。隣で食べているのが気になっているプラム姫。自分のがお留守になりつつあるぞ。さあ、お留守になったところをパンジロが奪う。さあ、失ってしまったプラム姫。どうでるどうでる失っても、失っても、生きていくしかないんだ。さあ、どうでる取り返せるか取り返すのか取り返しました。そして、すごい跳躍力。無事にパンを取り返したプラムさんにインタビューをしたところ。 失っても失っても生きていくしかないと思ったと答えてくれました気がついたらすごく飛んでいたとも答えてくれました